ハンスターのヘルシークッキングってことで、みんな、おはしー、ハンスターだよ開けますおめでとうございますなんかすっげー窮屈なんだけどこれ。いや、あの、なんかさ、あれなの。スタンド立てんのめんどくさくて、あのー、炊飯器の上にさ、カメラを置いたの。だからね、こう、かがんでなきゃね、映んないから、もう、かがまないとこんなになっちゃうの。うん。本当に声だけの末になっちゃうの。うん。ということで、 おはっしー、はしただよー。はい。えー、ということで、ヘルシークッキング。今回何回目だっけよく覚えてないけれども、なんか久しぶりな気にします。あー、遅くなりました。あきましておめでとうございます。今年もよろしくねー。ということで、えー、今日はこちら、豚カルビ。豚カルビ、えーと、356円、378円だって、これをダラダラと焼いていきます。で、まず、えー、フライパンにね、油をのっけました。 ジャミンやることはね、毎回、毎回変わらないから。レシピなんて、レシピはね、毎回同じだから。さあ、ということで、なんか3パックで1058円だそうですよ。このシリーズ。うん、えい。うーと、はい、でやって。さあ、じゃあ、早速焼いて、今、箸がね、<笑> お箸持ってきましたで、あと、今思いっきりさ、コンロに火つけた状態でさ、端っこに行ったよ。よくみんな真似しないでね、こんなのやっちゃダメよ。で、ということでカルビこれ溶け、そんなに溶けてねえな。あのというのも、溶かすのを忘れて、さっき、さっき、あの、電子レンジでガバってやったんですよ。で、溶けたかなって思ったら、意外と溶けてな、かったんですよ。普通、いってないね。うん、これ絶対溶けてないやつは大丈夫かな。 まあいやいたらその、なんとかなるでしょ、ちょっと火をあめよう。うん、えっ、ー、と、まず、これさ、これ、ちょっと、こんな感じになってまして、見える、うん、こんな感じになってましてね、これをばらけさせなきゃいけないんですよ。あ、う、あ、ん。あ, ーあーこういうとき、右手でしか走いじれない。自分が悔しい。 うん、左でね、いじれたらね、結構取り、取るのとかも楽になってくんだけどね。うん、割と強引に咲いてきます。まぁ、あ、ちょっとは溶かしたら大丈夫だろうと思って、もうちょっと火強止めっか、うん。うん。はい。 凍、う、ら、ん、せんうん、こんな感じ溶けていないの、無理やり入っていきます。ー熱い。うん。きっと、ま、また後でさ。 これ、投稿した後、会社でさ「水ちゃんと溶かせよ」って言われんだろうなそうすすっげえブレてるどうって言われんだろうなしゃうないやんやこれ左手て片手持ちだもんうんさあベルトベルトに出てないからちょっとこれ怖いんだよねうんあっち うん、ああ線飛びてきた痛いあのね熱いお通り越してね痛いうんあのここら辺があんだな全然全然溶けてない、うん、いつも考えている富樫さんの登録この部分だ。絵覚えたうん きっと私の二人パァーレー鳴り止まない涙のパーレーだっけ<音声>まぁ、あ、ちょっと雑談をいたしますと浴び出しのね CG 買ったんですよ、うん、あの浴び出し暮らしでしたっけ、うん、今はすごい発売されてます音楽家さん音楽おろさんとかでね売ってるんですけれども、うん、買ってねまぁいい人ばっかでね特に登録 トガスさんークトガスさんのソロでやってた曲が っ, っ, って、「するハマったりてたれし」ね、すごいいいアルバム、いいアルバムだなと思って聞いてるんですけどねただね、私、あの本職がね、まあ、営業、営業をやってまして、うん、それも割とルートな、うん、今年1年っの4月からね、うん、それでさ、まあ、営業者で移動するんじゃないですか、放送中でさ、まあ、CD 太してですよ。 うん、毎日でまあ当然アビガシ暮らしもね聞くわえなんですけれども悲しい話をするとねどういうわけかねアビガシ暮らしね CD で流せる日っていっつもね決まんないんだ成績悪いんだうん、うん、だからアビガシさんお願い次行く時はいい成績替えれるようになんかないですかね お願いしますありがとううん食はいいんだうんさあさあほんとにねうんさあだいぶだいぶね分解できて焼けてきましたねうんいい具合じゃないですかちゃんとやらないとねのろとか食らうからねまあこの日はあんま食中毒 気にしなくて大丈夫だけど。うん。わ、なんかくっついてる消えちゃうもうだいぶ焼いたよね、うん。もう大丈夫でしょう。なんか赤いところ見えるような気するけど問題ない。よし。じゃあ、次にこれお皿の上にのっ、お皿の上にのっけます。あのー、明日食べるよ。 食べる分のご飯ないからね今日中にこれ全部食い切らなきゃいけないからね結構シビアになると思うけど、うん、頑張ってこうっていうか今思ったホルモンラーメンがあるならさカルビラーメンもあってもよくねうんどっか新しくやるラーメン屋の方ぜひやってみませんかぜひうんあとまたインスタントの味噌汁用にねあのお湯を沸かしてはい ご飯も、ね、かませ持っっちゃいます1合だとね、やっぱこんなもんだよ、ね、うん今日の夜にねあの全部食べちゃって明日はもう朝ごはん冷凍ピラフでしのごうって決めてるんでがっつり食いますあとはお湯がうのを待つだけお湯が沸いたらね向こうに持ってった味噌汁に入れてこの動画はおしまいです長いんでカットねはいお待たせいたしました ということで、こちら今日の晩ご飯でございまーす。いかにも健康的な食事じゃないです。どうでしょう。で、とうとうビールもね、進化したんですよ。うん。あの、偽ビール、あら、本物のビール今日、あの、用意いたしまして、うん。こちらをね、もうキンキンに冷えてるんで美味しく飲みたいと思います。で、あと、ハロね、イチョウやインフのタレご用意したんですけれども、うん。 これ、もともと味付けたら別にいらないんじゃないかなって思ったりもいたします。というところでございまして、食レポはわざわざいたしません。うん。味なんてね、大体皆さん想像つくでしょうん。お肉の味だよ。あの、豚カルビなんでね、あの、ウオベで回ってるやつだよ、た、多分うん。あ、スシローでも回ってるか。あるよね。豚アルビ握りとかなんか、そんな名前であるよね。うん。ということで、 味が気いいになる方は近くの百円寿司でも行ってみてください。ということで、えー、新年早々のヘルシークッキング終了です、うん。こんな動画で楽しい、うん、よわかは案内けれども、うん。ということで、今年もなんか、やれる時にやれることをゆるくやっていけますんで、まあよかったらみんな今年も見てね、お願いします。ということで、本日もお相手は私、ハシタでございました。皆さんおやすみ人類、バイバーイ。 またねああな笑ってるより疲れてる顔してる気のせいかな